俺はもう待ったはなしだ柱がまずいこのままでは<笑>黙遁黙分身の術やるぞ ちゃんたちか三人でやる気かあまずは先代様たちが分身体で様子を探る今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだやるぞ扉も。サルトビおっ なら必要だ元から失敗していたのだこの世界はあんたはそれに気づかせてあげたただそこはどうにも眼中だ果たして刹那のまま気を抜くなよいな分かっております目指すぎる誇らずともど う, うのならそれほどの力を手に入れたのだ俺は 失敗のない世界その幸せをお前たちになぜ否定するこの、うん、幸せなんとはカミ神話に及ぶ失敗するだけで成長先法6本神数戦術 それはその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら人は後悔しもう一度やり直しを望むだだがそれはない失敗は許されないのだこの世界では猿よおやつと見えているものが違う私は通じるぞ<笑><笑> 戦闘を2人、真数千獣、頂上懸命十尾の陣中力、想像以上の相手ぞこの感じ、間違いない、この感じ、間違いない、奴は なるほどこの体重火が入っている分すり抜けはできないかだが何の問題もない俺だけの攻撃を受けて平然とお前たち死人に未来を語る権利はないお前たちはただえまずい過去に眠っていればいい おっちゃんたちがなんだ今の奴の背にある黒い玉それを爆発的に拡大させたのだ二代目のおっちゃん安心しろやられたのは全員分身だえあそっかそうだったしかしあの男厄介な相手だぞ俺は今忍びの外同じ力を手にしたのだ 今までのお前らの常識では測れんぞお美女お前がなりたかったのはほ影のはずだどうしてこんなことを今更説教か遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がほ影でよかったよ。おかげで。 を諦められた確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば俺がオビトを止められたかもしれないこの忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない俺の死でありながら俺に気づきもしなかった所詮そんなもんだ結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった おかげになれなかったお前がほかげをバカにすんじゃねえぞ何よりほかになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ大丈夫だってばよ俺知ってっから木の葉の誰より任界中の誰より大人なんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと 一番よく知ってっからだから行こうぜ父ちゃん あ, あ行こう<音声> したてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても、俺たちは絶対に諦めねえ。 いくら回復しようがダメージを与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせれば、どんなに強え奴だって絶対にぶっ倒せる 大丈夫かい厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間をそうやってまた何かを守る演技をするのだなあんたはだが今度も救えない己の妻も部下も救えなかったのだそんなあんたが他の何かを守ることなどできはしないナルト明日が何の日か知ってるな そう港ととシナの命日だ両親が死んだ日だたとえその時に夢を抱いていたとしても死ねば終わりだこの世はそうだったなら明日は俺の生まれた日だいいから終わりじゃねえ 俺がこの世にいる俺がこの世にいるかガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ今はガキで十分けど俺だっていつかはガキを卒業するそれはお前の言う夢の中でじゃねえお前を倒した後の先の道でだ 存在しないかぎりおれの中には諦めなんだものをええ最後に勝つのは俺だったちだ<笑><笑><笑><探す><笑><笑> It's a good one. なやつらの攻撃自体は大したことはないがこれ以上調子に乗らせるわけにはいかんなんだ始めるとするか 助け無事だったか<笑><笑>もうじっとしていろお前らは十分耐え忍んだ。 のままでいいこの世界はこれでなるともう終わりか俺は行くまたあいつが一人で違う行かせねえ 今回したくねえんだやっときゃよかったってよサスケ俺も行くってばよ十五<笑>、分かっている十五の力はそもそも戦術の力それを利用するってわけ 後悔は先に立たんぞいいんだな後悔は先に立たねえかもしんねえけどやらずに終わったら残るのは後悔だけだ行くぞおっなぜここまで抵抗する もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だお前たちの戦争はキーもう アキ諦めね。それがしから教えてもらった大切なことだジライアカナルト次で決着をつけるぞお この世界は終わるのだぞ。それ。なぜ戦う？自分は人道だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。 諦めるかめえこそ俺たちが諦めるの 恋の強さが剣に宿る布ボの剣だもうお前らは俺に勝てん たちのチャクラだ引っ張り抜くぞ 俺がこの俺が後悔しているというのかお前は俺に誰でもない誰でもいたくないって言ったよなお前一体誰なんだってばよ俺は誰でもない誰でもいたくないのさ覚えてるだろう でも本当は俺と一緒で木陰になりたかったんだなあんなものを捨てきった過去と甘い自分だ面して自分隠したってダメだどんなに言葉でごまかしてもあんたが内オおトだってことは変えられねえんだ今更その名に何の意味がある俺はもう人ではない 次の段階へと人々を導く者第二の陸道仙人だ違うお前はウチハオビ人だ俺とそっくりなウチハオビ人だ両親を知らないことも自分にとって大切な人がいなくなったことも孤独を知っていることもだから いろんな人に認めてもらいたくてあんたはほかを目指したそれも俺と同じだそれなのにあんたの今を見てみろよ俺と同じ夢持ってたあんたがほかとは真逆になっちまったいや俺のやっていることはほかげと何ら変わらないそれ以上だ 平和を実現できるのだからなお前それ本気で言ってんのかそうだそう思っている行き先もはっきりせずわざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない仲間の死体をまたぐだけだはっきりした行き先があり 近道があるなら誰でもそちらを選ぶ何言ってんだお前俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ険しい道の歩き方だその2つの道の行き着く先が同じだとしてもそう言うのか一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ結局 誰かが歩かねきゃそれもわかんねえだろうがホカってのはいてーの我慢してみんなの前を歩いてる奴のことだだから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえホカになる奴に近道はねえしなった奴に逃げ道はねえよそうだろう。お前が歩いてる道は逃げている道だ<笑> だからだみんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえこっちの道へ来てうちがオビトとして木ノ葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう違う俺はうちはオビトを捨てた俺はもう自分を隠すのはやめろお前はお前だ。 逃げんなこっちへ来いな何 な, なんだお前はなぜお前は俺を惑わせる俺はやっとここまで来たんだ俺は逃げていない間違っていないもう自分を隠すのはやめろ俺は隠してなど 俺は俺は俺 は, 俺は ウカなど今の俺に関係ないそれは手前の本心じゃねえだろウカまで語ったところで本当の心は変えられねえってば本当のあんたはあカゲは見えばこの忍びだ誰でもない名前のない忍びじゃねえ陸道仙人でもねえあんたは宇宙の大道なんだ、うんおせ 怖がるな確かり開け自分の姿をめにんと見ろそれが本当に望んだ姿だからあんたの仲間が戦闘になることだったんだろうあんたの仲間をそれを望んでたんじゃねえのかクリスク 思い出して、仲間あんたの周りにいた仲間が、今のあんたを望んでたと思うか仲間もう、いい加減、上手かませってばよ 何を怖がってんだもう分かってんだろ自分の中で答えは見つかってんだろ俺は強がってんじゃねえ自分を隠すんじゃねえ俺はお前はほかを目指してたこの葉隠れの内葉お人だ父ちゃんもかかし先生も俺も もう、見逃さねえぞお前のことはちゃんと見てんだから怪我してんのに無理してもう強がって傷を隠してもダメつまんない意地張らないでよオビトオビトはほ影になるって言ってたよねだったらあなたを救うことは世界を救うことと一緒 そうでしょ頑張オビト私信じてるからおかげになってかっこよく世界を救うとこ見せてね行くぞう今のあんたのその心の底に残ってる本当に大切なものを裏切るんじゃねえよそして それつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえもう分かっただろお前 は, 俺は内大うちから人だいいから来いこの野郎ななるとみんなの力をなめんなってばよ 詳しい話は後にしよう今はこいつのけじめをつけさせてくれ父ちゃんナルトここは俺たちに任せてお前たちはマダラの封印に向かってくれないか俺とカカシはオビトと話がある行くぞサスケ 覚えてるかい4人でこなした任務の数々を凛は医療忍者として君たち2人を必死に守ってたこんな状態を望んじゃいなかったろうねでもそうさせてしまったのは俺の責任だ凛を守れなくてすまなかった リンは俺にとっての唯一の巧妙だったリンを失って後俺の見る世界は変わってしまった真っ暗な地獄だこの世界に希望はないまだらになり変わって世界を歩いたがさらにそれを確信するだけだった はっきりはわからないはっきりとはわからないが目を凝らして見ようとはしたんだお前がくれた車輪眼と言葉があれば見える気がしたんだよそれがナルトだってのかなぜ奴にそこまで今のお前よりは失敗しないと断言できるからだなぜだ あいつが道をつまずきそうなら俺が助けるななぜヤを助けるあいつは夢も現実も諦めたりしないそういうヤツだからさそしてそういう歩き方が仲間を引き寄せるつまずきそうなら助けたくなる 地獄に本当にそんなものがお前だって見ようとすれば見られたはずだ俺とお前は同じ目を持ってんだからな信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない俺はそう しはらないでよ。 あとは封印するだけぞオビトまさかこの時になって道を変えることになるとはなだが、せっかく道を変えたのだ今からでも、やれることを俺もやろうオビト、いっ何をかつて俺が利用しようとしていた男 長なが俺を裏切った手段。けど輪廻転生性の術だその術は代わりにお前が<笑>長ながかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする術つなぎの重なった人の思いそれも強い力になるんだなう い, い, いだろう。 殺ハはそろそろ始めさせてもらう我らが待望のために後退だ黒ハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ハハハハハハハやっとまともに戦えやはりこの体でなければ血は肉踊ってこその戦いだまだラお前この時を狙って これが戦術着か簡単に扱えそうだなうまだら何を狙って柱のかつてち派の石碑の前でお前に語ったのを覚えているか相反する2つの力が協力することで本当の幸せがあるとだが 別の捉え方もできるとも言ったな内派と戦術両方の力を手にした者が本当の幸せを手にするそういう捉え方もできやしないかかまずいヤが次に狙うのは。 やっぱ、美獣狙ってきやがったな、あの野郎ナイト、お前も早く美獣化しろ今は無理だクラマのチャクラが足りてねえだから、チャクラが溜まるまで、この状態であいつを引きつけるみんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ一匹も逃がしはせん、すぐに首輪をかけてやるさせねえよ 死者ではないどういうことだどうやって生き返すかれたそう俺についてはオビトに感謝しなければならないどうしても今までのことはオビトにまあそれも俺の計画のうちだ お前には眠ってもらうぞ美獣もろともなるほどやはりお前は普通の人種力ではないなまあ柱の最後を思った俺には多少の傷など無んだが普通のみんなはやっと自由になれたんだ二度とてめえなんかに捕まさせやしねえ畜生と友達気分 おめでたい奴ら。だが、ままもう少しだ。いつでたまりきる。なん。どうすれば。生き返っても同じさ。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ。 このままぶっ潰してやる<笑><笑>今だを重ねろ<笑><笑><笑><笑><笑> す, すごい<笑>よっしゃ これれだけやれば<笑>遅くなりました、マダラ様。持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは10秒のケガじゃねえか。左目はまだか。 あっちはまだ時間がかかるみたいですねまあこっちももう少し時間が必要そうですけどペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな数秒だ見ておけ貧乏変国何かしてくるかもしれねえ注意しな何しやがった さてここれ以上はギュアー これで全ての美獣が揃ったわけだ次はんナルト<笑>音が美獣を抜かれてしまったのだえマルトは今、死の淵にいるだが、まだ助かる すぐに四代目のもとに向かえやつの中にも九尾がいるでも二代目様はわしはあいつを引きつけておく行け残された時間は少ないお願いしますナルトのガキをどうする気だ 美獣を抜かれた今何をやっても助からんぞそれでも助ければならぬのだナルトは忍びたちの希望だわしもそう思っている変わったな昔はもっと非常だと思っていたがすべては里のため里を生かすため非常に徹していたのみん を受けたことがあんたのアとトナルエド天聖のままが良かったと悔やみながらいけ<音声>なんてお前はどう お前は死んだ人間だ。ああどの道をお前に残された時間は少ないお前は生き返ってまで何を望むかしらの最後のトイレを忘れるかしらのましえなかった国づくりを変わってやるだけだ。だが。 この世界は失敗した前任者柱間の者死にかけの患者には荒れようとそれが無限つくよみだってのか<笑><笑>エントンセサロを探すし消えろ古き時代とともに。 この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。 何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。国は。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念。 すす ス, ス, スケのチャクラが 死へと歩む鳴門と佐助うつつと読みの合間そこで二人が見たものはそして時は急転する次章決戦の章<笑>違うな俺の意志はお前ではない 俺の意志は。